ね、可あると思います可能性はあると思います。集は動画が作れる、れるれる 組, み組み合わせられるというのはとてもいいと思います。えっと、いですから私はそのはっきりとする。うんね、子どものために日本語を勉強する作り方。 聞 こ, 聞こえる人がもっと手話を勉強したいというためにの教材としての使い方がその方向性をはっきりしてそれに合わせて作っていけばろいろ、まあ、使い道は広がると思いますい先ほどおっしゃった一般のろう者が内容が難しい内容を分かりやすく伝える特に生活に関わる命に関わる内容、うん、例えば 聞こえない人の中には知識が経験が足りなく て,、ね、なて医療の説明を受けてもよくわからないという人が多いんですね例えば糖尿 病, 糖尿病詳しいんでどこも委託もないのになん で, でというような。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 で、分かるように、通訳だけでは限界がありますので、最初から聞こえない人に分かるよう に, よう に, にああの作って説明ア プ, てアプリ作そういうアプリを作れば分 か, かりやすいかなと思いますそ作っておけば。それを作っておけば、病院に行って聞こえない人が糖尿病。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 そうですね、ちょっとらって、えー、それ 大, 大事事、ね、事だ大事だ、大事だね大大に関係す体熱、ね、ううもできるんじゃないろうっていうのはう と, うとてもいいと思います。